こんにちはこんばんはゲーム動画のゆこうですサッカークラブ育成シミュレーションカルチュビットは始めていきたいと思いますいよいよアジアチャレンジトロフィーの決勝戦となります、えー、机長丸との戦いになります A 組を勝ち上がってきたつくばだがまですね7点クランカリバーズがグループ B を勝ち上がりましたクランカリバーズは3連勝となっておりますで、えー、選手データですねつくばだがまの現在の選手データですがつく疲れが見える上に ディフェンダーが3人も休んでおります。この辺をうまくつきたいところです。では始めていきましょう。初のアジ ア, ア, ジアチャレンジトーフィーに向けて、フリッキンスタジアムここで、ワラミが疲れております。 この調子で行きましょう。リキー・ュース・タジアラジアチャレンジトーフィ決勝。クランカ・リバーズが 38% で有利と目されておりますね。ちなみに現在の順位は、うん、スコアダガンマの方が、ね、とはなっておりますが、コンディションとか、ここにいてみまする。 有利ってことなんでしょうね。うん、さあ、早くもチャンス、先生。中尾先生。先々のようにスタートを切りました。クランとルバーズ。また。 で、フィニング決まりましたナイスですさあ、どうだとらえてしまった さあ、最後にわかる。これはちょっと遠くないか。今は、拾いました。さあ、二本に立ち、タッチ、二本抜けた。さあ、そこ待っているが。もう一回。ここは相手が守ってますね。 今度相手の構成となりますスタートが超えるノーフェイスルだ危ないおさあ先に相手がさあ出向対等しました列車の状態で早く追いつこうと急いでいます はあ、早くお疲れに見合しましたからねさあそこです相手のノーヒースあこれは危ないが夏木がキャッチしましたノーヒ、えー、これは、はい、こちらボードのリーキックですね間もなく前半終了となりますおいいぞ幸チコン オーサイドでしたさあ前半もあとわずかとなります前半終了ですさあここで疲れてるのはまず作用が疲れているので交代を必要としますなどかとチェンジしましょう、まあ、この2人はまだ疲れてないので 行きましょう。クラーます。1点リードの状態で後半途中です。相手が4人もう疲れ始めてますね。体力的な余裕はこちらの方が上だが、痛いたに攻撃していきます。こちらゴールをスローインです。どうするかですかね。もう一気に交代。 しちゃいましょう答え許されませんお立てバスだ、えー、しかし相手にボールを渡してしまった あ、これは危ないクルミが出ていないですねそ こ, こをうまく緑に渡りましたが強制とられてしまいますさあ、気をつけないといけないがうまくキャッチしました ボールを確実にキャッチしてみように当たったがこれはもう一回見よう。長個だがコーナーキックですねさあお互いチェンジ相手は攻撃的布陣に変わってますコーナーキックだがこれは決まらない相手の防御は 思い切り引きまして動動確保しましたがおっとこれは危ない危ない危ないお助かった残り10分少々となっております捉えてしまう松木が本当にうまく。 ボールキープしますねこっちらは疲れも相当のものだこっちは相手も疲れておりますがえ、なんでちょっと今のは下せないさあ、ほとんど時間はありませんこのまま勝てるか相手に渡す決まりました試合終了プランを当りますアジオのチャンピオンに輝きました 本当。本当なんです。そうです。三つの。アンジアチャ。チャレンジトロフィー。 優勝となりまウィアーズチャンピオンズ迫田勘の汗が鳴りやみません。 完成したオクラを揚げます。前半5分。緑のヘリの引き直した。結果的にこれが。二から二を。そして緑。結果的にこれが決勝点になります。二を揚げ これはしまったでその後いろいろあって結果的に勝ちましたねボールを支配率も高い確かにボールはちゃんと守ってる感はあるあーしかし緑が8週間の 戦列は痛い。ジャパンカップはね、後扱いですが、今4位ですね、こちらは。C のキャプターの東京はあと6点となっております。 エ、えー、イルラード欧州が試合した後にしやすいんでこれですねアジアの代表としてすごいな、えー、WCC ワールドカルチョクラシックに初めて挑みます チャレンジャーの境地ですね最終的にはですねリーグ戦とジャパンカップとアジアチャレンジトーフーとこのワールドカルチョウクラブチャレンジだったっけこれ全部取ったら。 めっちゃクラシックか一年で全部取ったエンディングとなるはずですでもジャパンカップもあるんで忙しい日々は続きますがしっかり勝ち抜いていきましょう はい、ということでえ、ここまでになります。よろしければ、チャンネル登録、高評価、お願いいたします。概要欄、プレーリスフリッツイッターございます。ツイッターのフォロー、ぜひ、お願いいたします。カルチービットは、お送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。 ど動なるかわからない。